秀夫君が数々の詩を残しておりました。父の私が作曲しました。皆さん、見てくださいね。聞いてくださいね。 Okay. 強くそっと愛して笑顔<咳><咳><咳><咳><咳><咳> 「今をずっと褒めて」「笑顔を見せてあげて君が悲しくて」